金凤 これなに、これなに、これなに、これなに、これなに、これなに、こデーブーえー、どうして、チャイのところだけチュールなのみんなはささっとパンを加えてゴールに向かってるのにやばい、このペースだったら負けちゃうでも、絶対諦めないよねあと、一位は余裕そうだおっと、なんで横からすごい勢いで追い上げてきた<笑> あ, ーおーお外おーあーまたやっちゃった あいつマジ調子乗ってっかんな一発狩りの鉄拳を食らわしてやらないとダメだ今の時代暴力なんて良くないけどさ言っても聞かなかったら仕方ないんだよお爪をよく舐めることによって引っかかりが良くなるからさ腕にグサーってやってやるんだよその引っ掛け傷でメッセージを残してやるんだよたまには抱っこしてねってうわー大変だー我々の地球に隕石が迫ってきてるなんてことなの我々 なったらコマネチビーム 右側にロックがかかってしまってる。まずい隕石がどんどん地下に迫ってきてるわ。何度かあのロックを解除する。鍵が必ずあるはず。だ鍵なんて知らないわ。こんなこと一度もなかったんだから、あの鍵穴に合いそうなものを何でも入れてみるしかない。そうね。迷ってる時間なんてない。何でも入れてみるよ、ね。なよし、まずはこれだ。キュキーンチュールじゃないみたいだよね。じゃ、これはきょん来そう。さつまいもでもな い, みたい。見ていて、隕石がどんどん近づいてきてるよ、ね。 クチャ！なんてことだ。俺たちにやれることはもうないのか？あるわ。一つだけ。え、一つだけって何？じゃあ一人の命がこの地球上の八十億人の人たちの命を助けられるのであれば。じゃあいちゃんそれはダメだよ。カニちゃん今まで楽しかったよね。さようなら。じゃあいちゃん。